式人種ソウルの皆さん、エントリーナンバー15番です。大学生や社会人を中心に、今年1月から本格的に指導したチームです。どうぞご声援よろしくお願いします。エントリーナンバー15番、式人種ソウルの皆さん、それではよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。 地元川崎区から参加させていただいております今年の1月から本格的に活動を開始いたしました。 えー、しかし、ですね、えー、この全員メンバーほとんど全員がですね、えー、よさこい初心者ということで鳴子の使い方一つからあの練習を始めたものなんですが、えー、この厄、えー、よけよさこい地元の川崎の、えー、よさこいからデビューしたいということで一生懸命練習してまいりました、えー、まだまだ未熟な演舞でございますが、えー、どうぞ精一杯踊らせていただきますのでご声援のほどよろしくお願いいたします。 それでは参ります式人集ソウル夢花火 はい。 ありがとうございました。エントリーナンバー15番「式人種ソウル」の皆さんの演舞をご覧いただきました今年の1月から本格的に始動したチームということでしたがダイナミックな踊りを